今ね、すごい綺麗な飴色になってますもしかしたらこれがね理想的な油膜かもしれません皆さんこんにちはサルです、えー、ではね油液をやっていこうと思います目的はね、えー、より強い油膜油膜を作るということですで今回ねなるべく炎が大きい方がいいのであのシングルバーナーのようなね一点集中ではなくてこういう家庭用の カセットコンロこれでより広い炎でやりたいと思いますで使う油はこれですねキャノーラ油ってねすごく安いです300円もしなかったと思いますでこれはあの菜種油ですいろんな視聴者さんから教えてもらったんですけど、まあ、菜種油のように、えー、とにかくですね完成油、えー、乾燥する性質の油ほっとくとすぐ乾燥する油ですね 要素っていう成分が多いそうですけどそういうものがいいそうですなので今までやってたオリーブアイロこれはねあの完成油ではないのでこちらを使いたいと思いますとても安いのでねいいと思いますで塗る方法としてはいかにねムラなく塗るかということでちょっとねこういう刷毛を使ってみたいと思いますこれも百均です、えー、油性用でも使えますのでねでちょっとよくわからないんですけどこういうふうにね2本あったので こちらも使ってみたいいと思いますで安い刷毛の注意点はですね塗ってる途中にねあのペンキの塗装とかね経験のある人分かると思うんですけど抜けるんですよね毛がそれがねあのくっつくとあの鉄板がねあの何て言うかなちょっとみすぼらしくなっちゃうのでまあその毛がくっついた時にねえピンセットで毛を取るという風な、まあ、まるで塗装ですけどねえそういう方法をやってみたいと思ってますで、えー、と塗り重ねるときはね 熱々では塗れませんのでね多分燃えちゃいますのでだから鉄板をねその都度冷やさないといけないんですけどまあ水で冷やすとかではなくて空冷式ですはい、えー、まあ簡易扇風機今ね2月非常に気温も寒いのでねこれですぐに冷えると思いますので今回空冷でね冷やしながら冷えたら油を薄ーく塗って でままたた加熱ししてとといいい う, ふうにしたいと思いますなるべく強い油膜を作るためには真っ黒なねあの炭のように炭化させない方がいいという話も聞きましたので今回なるべく飴色ぐらいを目指して油膜を作っていきたいと思いますでは始めます少しでも鉄板の温度がね同じにしたいなという思いから、えー、このキャンドゥのバーナーパッドも使ってみようと思います炎はね中火です えー、と強火にすればねあの結局温度のムラができちゃうと思うので、えー、中火から本当は弱火でもいいかもしれませんけどね中火でやりますはい、えー、じゃあ最初にねまずから焼きですねやっていきます やっぱ新品のような状態にしないとあの全体がねきれいにこう色が変わっていくっていう状態は作れないのかもしれません、まあ、今回はね別にこの酸化皮膜を目的ではないし、えー、とダイソーのミニ鉄板でやって分かっており酸化皮膜自体はねサビ防止力っていうのはそこまで強くないので、まあ、ある程度でいいと思ってますなのでこれぐらいにしましょう こういうい感じですか ね, ですね、はい。もう冷えてるので布の上に置いてもね大丈夫です薄く塗るために金属トレーにね入れるんですけどトレイをちょっと斜めにした状態でねちょっと高さをつけてやってでこう濡らしてこちらでね余計な油を落として塗りたいと思います塗装をしてるような気分そうですねはいいいですねあいいですね ちょっとカメラでね見えにくいかもしれませんけど今ね、えー、決してこう今ダマにならない感じはいあこれだったらねムラにはならん気がしますねで、えー、また油焼きをしていきます今ねちょっとこう見てわかると思うんですけど 表面がね油で光を反射してますねあの黒くくはしたくないん乾性 油,、まあ、完成油乾きやすい油ですからそもそもなるべく黒いね炭のような油にするんではなくてまあ乾かしたいだけですねはいまあだいぶね飴色になったのでもうやめましょう ちょっと、ね、これじゃれると多分黒くなると思うんであえてこのぐらいで1回引きますでまた冷やします2回目油をねまた塗ってやろうと思いますこのはけを使ってペンキのようにねえー、ちょっと塗り足してやります はいまたねこれ2回目塗ってテカテカになってます2回目塗った油もね乾いてきた感じになりましたどうしてもね表面がね綺麗にあのツルツルにはならないですね塗装の場合だったら一度乾いたらあのヤスリをかけるんですね400番とかででまた上から塗るんですね <笑>まさかそこまではねここではできませんけどまあ理屈で言えばねそういう本当は作業が必要なんだとは思います2回目は乾いたので冷やしましょうこれ冷やすのもね今ぐらい気温が低いと、まあ、5度前後あのもう1分当てればね結構冷えますねこの面のね布の上に置いてもねこう焦げたりすることがないのではいで3回目ですね 3回目の塗りをやってます油を塗ったのでまた乾かしていきます油が塗れたかどうかはねこう光に反射させてやればねわかりますね以前ダイソーの鉄板で油焼きの実験した時には合計16回もね油焼きをやってたんですよね途中でね分からなくなってね十 2回ぐらいかなと思ってたらね、後でビデオ再生して数えたら16回やってましたね。はい。で、<笑>あんなにね、やる必要ないと今回思ってますけどね。まあ、回数よりもね、あの、焦がさないこと、真っ黒にしないことを目標に、あの油を乾かすということを目標にね、ちょっとやっております。綺麗にやろうと思えば、やっぱりあれですね、表面を、あの、 やすりかけなががらねねやった方が絶対良さそうですね今ねこの部分右下の部分これ、ね、めちゃくちゃ綺麗になってるんですよ右下の角あそこね本当にね綺麗ですなんかなんて言えばいいのか分かんないですニスというかね透明な樹脂がね綺麗に固まってるようなね表面が平らになってますあの状態を全体にできれば理想ですね それはねおそらくヤスリをかけながらやらないといけないと思いますはい、えー、煙がな大分出なくなったのでこれで3回目を折ってまた冷やします4回目ねまた薄く油を塗ります言ったかもしれませんが塗るときは立ち上がりのねあの四隅の部分も全部塗っております4回目のでは焼きをやります これねすごい綺麗ななんかマーブルマーブルですよなんか大理石のようなねすごい綺麗な模様になってますもう芸術品かなぁという感じで焼くのもったいないですねなんか飾っときたいような感じです4回目もねだいぶ乾いてきましたねはい もうあの黙々とね油がね蒸発して黒くなるような状態にはねしてませんので今回、えー、だいたい乾いたかなぐらいでねこう黒くなりそうな前に、えー、火からね上げて冷ましてで上塗りするを繰り返してますじゃあ冷まします空冷って結構すごいですね思ったより早く冷めていきますね 鉄板に当たって温まった風がね手にくるんですけど最初ね暑かったのがもうすぐね冷たくなってきますね空冷って意外とすごいですねまあエンジンでもね水冷じゃなくて空冷エンジンとか普通にありますよね実はね勢いさえ強ければ空冷ってそれなりに大したシステムなのかもしれませんねはいえー、5回目私が正しければ5回目です 最後の塗りとしようと思いますダイソーの鉄板をあのシーズニング実験した時に気づいた方いらっしゃるかもしれませんけど鉄板のね裏側にね少しね2回ぐらいね12回かな流れたんですよね油がでそこがねいつまでも油膜が強くてですねあの2週間外に放置しててもまああの裏側だからという理由かもしれませんけど 錆びなかったんで す, よ、ね、あすごいなと思ってだから薄い油膜でもね実は強いのかなという気がしてますこれ最後です5回油塗りをしました黒くなる前にねやめてますので、えー、油を焼くんではなくて油を乾かすっていう感じでやってます だから焼きしてても煙が出ないのは乾いてるからではないかなと思いますのでもうこのぐらいにしますちなみに今回裏はやってません、はい、あえてやりませんあのダイソーのねあのシーズニング実験の後、2週間放置してみて思ったんですけどえ別に裏ってそんなに必要ないんじゃないかな錆びないんじゃないかな、まあ、そんな気がしましたんでねやっても1回ぐらいでいいと思うんですね でこれ裏はね塩酸処理してませんのでもともと最初にやりましたのでねもうやらないですやっても1回ぐらいでしょうね気が向けばやるかもしれませんはい、えー、いいですねこれぐらいにしたいと思いますはい、ということで、えー、5回塗った鉄板これを今後使っていこうと思います続きましてこのダイソーのミニ鉄板同じようにね 飴色に近い形で油を塗っていこうと思いますこれねから焼きをしないでねやってみたいんですねあえてうんから焼きしないでやったらねどうなるのか知りたいっていう今日見てからねあえてから焼きなしでやってみようと思いますこれまだね冷たいので今のうちに熱くなる前に塗っちゃいましょう 1回目ということですねはいああもう熱くなってきた早いなはい早いな1回目は油を塗ってあんまりねこれも真っ黒にしないであえて黒くなりそうな前に冷やして 一 つ, ずつね黒くなってきましたもんねもうこれぐらいにします、はい、じゃあ1回目冷やしますやっぱりねダイソーのミニ鉄板の方が厚みがあるのでなんかね温度が下がりにくい感じがしますねえ手に当たる風がねさっきのキャンドゥよりもね結構いつまでもあったかい生ぬるいですねこれが蓄熱性ですねはいまあいいでしょう でここに2回目の油を薄く塗りましてもうこんな感じでいいような気がしますねでやっていきます2回目です私のチャンネル見ていただいてる方はですね割とガチのね工作をされる方が多いので釈迦に説法かもしれませんけどこれあのペンチが厚くなったらねあの交換しながら えー、火傷しないようにす、ね、することが大事ですあるいはね皮手袋するとかねその辺の火け対策はねしっかり行ってくださいわ<音声>、まあね、かりにくいんですけどねちょっとこんな感じでそんなに塗ってないのなぁと思うのにねなんかこう垂れそうな感じになるんですそうなったらねこう何かで拭いてやった方がね多分いいですよね こう拭いてやればはいなくなりますので垂れてる部分はねこれで乾かした方がいいかもしれませんけどね、えー、もうね乾いたと思いますので冷やしていきますはい良さそうですねでは3回目ですね私の記憶が正しければ3回目の油塗り でまた乾かしていきましょう多分ね乾かしてるとまたねさっきみたいにダマができるんでそしたら拭き取ってやりましょう今ねすごいきれいなね飴色になってますもしかするとこれが理想的な油膜かもしれませんはい、えー、だいたい乾いてきたので次冷やして4回目の油のりをやろうと思います冷えましたね 大丈夫そうですで4回目の油塗りですね、はい、ある程度ね熱くなってくるとちょっとですね、えー、煙が出始めるんですねでその煙の勢いがね少し収まった頃合いを見計らって、えー、ちょっとこう表面がね 乾いてるところとそうでないところの差が出てくるんですけどまあその差があまりにもね大きそうだったらちょっと拭き取ってやるまあ面のね布なんかで軽く拭き取ってやるという感じでそのなるべくこうダマを作らないようにムラを作らないような焼き方を今してるつもりです今ね全体がね綺麗な飴色になってますこれね理想的な油膜の鉄板かもしれません はい、えー、乾いたのでねまた冷やして次最後にします5回目ですね今回ね黒くはなってませんキャンドゥの方もこのダイソーの方もねあえて黒くなるまではあの加熱せず油を焼かないで飴、えー、色の状態で揚げて冷やして油を乾かすということを繰り返してますあのこの冷やしてる理由はハケを使ってるという理由だけです ハケがね、この熱々な上だとね、燃えちゃうので、焦げちゃうので。ハケの毛はね、あの豚の毛とか、材料に書いてましたけどね、動物の毛です。ハケもね、焦げちゃうと困るので、鉄板を冷やしてから油を塗り足してます。はい、いいですね。じゃあ5回目。また薄く塗りまして。多分ね、これでいいと思いますね。 今まで真っ黒にしてましたけどねなんかこれでいいような気がしてきましたが気がするだけなのであまり無責任なこと言うと怒られるんですけどねすごい綺麗なね飴色の今鉄板になってます、まあ、これが理想的なね油膜かもしれないですね今回あえてね炭のようにね黒焼きはしてませんあ色です えー、と煙がねこう少し出てきました鉄板が熱くなってる感じですねで見ると表面がねやっぱ乾いてるところとそうでないところがありますはいなのでムラになりそうなところだけ気になるんだったら面のねのでちょっとこう取ってやりますでこう表面がねサラサラになりますんででもう少し煙が出る間は乾かしてやって すごい手間かかりますけどね、めちゃくちゃ綺麗な色ですよ、飴色。ですよ雨色<笑>この鉄板ね、理想的かもしれないです。うんなんかね、食欲をそそりそうなね、飴色です。わかります見えない。なんか暗いですね、ここね。ちょっとね、屋内でやってますんでね。 風通しのいいね、とこです。あの、換気はね、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。ここはね、風が吹き抜けるね、屋内なんで、はい。えっ、ー、と、半分屋外みたいな場所でやってます。いいでしょう。はい。えー、大体いいね、いいと思います。乾いてます、表面はね。これぐらいで終わりにしようと思います。あとはね、えー、もう、自然に冷えるのを待って、食べ物を調理してみて、くっつき具合とか、まあ、